は久しぶりにねちむってますけど盆はい、もうすぐね5月345盆栽祭り、うん、祭ありますんでねぜひ皆さん来てください、はいはい、相談コーナーもありますんでねあ先生今年も相談コーナー相談コーナー考えた今年もやると思うんでなるほど是非大勢の方は来ていただけるようにねお願いします、はいはい、今回はね来たのはこれ木ッバラ木工バラこれはね私の先生が持ってたやつき あ、そうなんですか、うん、やめるっつうんでね譲る池的なただじゃないですけど<笑>かなり古い木 で,、うん、ですよね立派ですよねでちょっとこう木見てもらうと分かるんですけど、はい、これ正面をねまずこうこうに作っているたんだと思うんですよもともとうんうんかでもでっかい傷ありますねでここねはいはいこう色になってたあっろ、うん、だったんウロだった、うん、これね 埋めたんですよ、はい。埋めてカットパスタの木材であります、うん。元通りになるかどうかわかんないですけど、かなり古い木なんで、ただもうこれ正面に な, なんないですよこっち。だからもう反対側を正面にして、こっちを正面にしようかなと思います。はい、でまだ流れ的にはねあの決まってないですよこれ、うん。一応この正面にしてこれで植えてからもっと枝を作っていって、はい、完全にあのどっちか流れ作ろうかと思います。 子親と子供がそっぽいちゃったも、ねはいはい。もとはこういう所からこううがあったと思うんですよこ れ,、ね、それをこ作りながらとりあえず植え替えして、うん、これから枝作っていこうかなと先に植え替えをする植え替えしちゃいます、うん、もう針金でかけないとこのまま植え替えちゃいます、はい、でね、木工バラって今花咲いてるんですよね、うん、な全然咲か な, <笑>ないんだ<笑> ないってね、肥料やりすぎか、お金あれ。あ、逆に。うん、もう2年のうちにあるんだけど。一回も咲 い, てないも咲かない。じゃ、剪定時期間違ってない。はいはい、肥料が多すぎたから、たで、この木の差しくしたやつはね、花咲いて、ねうんだあ、そうなんですか。いっぱい肥料あってた、ね。その関係かもわからないです。かもしれないまずね、八を吹きました。 うん、花が黄色、鉢、うん、も黄色。黄色うん、同じ色だと入れたいと思います。うすね、どう入るか。花が咲いたらだいたい似たような色ですよね。この鉢はね割れて。先生直したんですか。直したので、ね。これかていい方ですね。これね。えー、これにちょっと鉢おっきいかなと思うんですけど、うん、これに植えていきたいと思います。ま, まず鉢作ります。はい 先生今年はなんか出すんですかお祭り？お祭りうんなんか出すかなもういらい安いやつ出そうかな安<笑><笑>いだでとかねあるんですよ、はいはい、ちょっと取り組すればね良くなるようなものもあるんでいい、ねうん、針金かけたら、ね、傷ついちゃったそういうのあるからかそれ出そうかなと思います新パク私みんな葉っぱほとんど取っちゃうから、うん、かう傘がないんですよ<笑>私だけは。 先生の心拍はみんな結構細いですもんね。傘、う、傘、ん、がなくてね、微細だしだけど、うん、それなりに作ってありますからね。そうですよね。ねちょっと一個サンプルでこうこういうことですよね。<笑>それそう。これで、ね、もう一個あるんだ、ね、彫刻したやつ、うん。こういう先生の木っつったらこういう木ですね。うん、こ, れこれはね、こう入ったところ差しくしてやつ、うん。この細さの彫刻ですよ。よ あのザルの中にいっぱい刷縮しといて、うん、夏ふづけたりなんかしてなるほどこうやって針金でこやって曲げたりしてねやっぱりこう足元に一曲あるんだとね違うと思いま す, す、ね、あれですねやっぱ葉っぱ少なくしてるから、うん、そうそうそう私を作った時にいいなこんな感じこ<笑>んな感じ<笑>でそのまま作ってほっとくとだんだん傘が増えてきま す, ます<笑>これもねこれはぎっぱになったぎ、うん、っぱになってぎっぱ。 下の方の水がみんな取っちゃったんですよ。はいはい、そして上向けてくる。ひりあつで治ってきてる、うん。これ去年やったや、うん。まあでも新パをね買う時は足元で。そう足元。買うのでう面白いですけどね。こ, これもう、ね、ちょっと彫刻の姿が変えてたんです。うん、そす板状じゃなくてこううろ状にこう彫刻してあります。こう丸くなってしてこう。うろ状にね。こうろ状。お C をの近くは抜いてった感じ。はいさず、はい、痛みきじはそれとあと結構ね背がかかつんですよ。隙間があるでしんこんな感じで作って。これでも売らないですか、ね。<笑><笑>まだ売れる状態じゃないもんね。杉っぱだらけだから。ら買う人いないと思うんですよ。売ってたら僕は買っちゃいますけど、<笑>こんだけ抵込んでたら。千二千で売りたくないでね。千二千で売りたくないですよ。<笑> なななかなかできないですから、ね、結構ねこれ1日かかってもできないからそうですね20年持ってりゃ自然とね生良がくなってきますなるほど、ね、あんまり商品を出さない感じでえあんまり商品を出さない感じ商品うんそんなに出すもんないもんねっい。 小さい<笑>去年あの種まいてる刺し切ってやったら一般だけでしょマイナスが何度かになってた 時, 時があって、はい 枯っ ち, ちゃったこれ。枯れちゃった、うん。枯れてるかどうかがね、根っこがちゃんとすれば、うん、別の鉢に入れ替えようかなと思ってる。じゃあ名前忘れちゃったけどね、綺麗な話作るじゃあ秋に。はい、どうもー、はい。オーストラリアの。一応形が出来ました。ねはい、<笑>編みつけてで、こっちに抜いてきます。は<笑>い。で枝はこれ差し木するんで。あ、差し切りですか。うち持っとってから切ります。なるほど。結構つくんで、ね、挿し木りこれ。うん、まあバラつ。ばらず あらこの間やったけど全部多分ついてます刺してね。ねこれ専門にね、うん、盆栽祭りでやってる人いたわ。ん。もっこ ら,、うんうん、おっら。お簡単な草。その謎の草を。これ結構ちゃんとしてるだな。クタかな。草なの？木な木なの？あ、これしかないやね。 腐ってるっっっちゃたたんだもん、ねうん、いやそれなうか、うん、なんかももとと根が回ってるるるイメージでででした意外とですねねぐるぐるでもない、ねね、全然全然ーー い, いですかで<笑><笑>昼間さんでございますああ、は ん, <笑><笑>の<笑>昼間さんのです。 が砕けてないです、ねうん、これだいいぶ薄くそそうでですね、うん、ここまでしかない、ね、そんな鉢大きく感じないね。うんうん 木工バラはこのよ う, う, うに大きくなるんですか。これツルだから。かツルだから。あのバラのこうアーチューみたいなんじゃない。うんうん、あれ使ってるしているよあー。ツルでどんどんどんどんこれあと伸びていくる。いわゆる盆栽のバラってあんまり大きくないじゃないですか。うんうん。うんあれ盆栽の小さいミニバラとかあるんですかね。太、う、く、ん、なる前に枯れちゃって別のものがね育っていくみたいな、うんうんうん。これちょっと強いんだろうな。癌種病とかはないんですか。 病病いいいいいいいねねね こ, ここまででがんんだよだよすなな見たことはない、ね、なるのかかかどうか分かんないけどうなけ、ね、はいしてくかな、はい、これ先生。 運定しません。そうです。これ、上から切る。切ります。<笑>見えない<笑><笑>、ね。さしきをする予定だっつたつで。た水つけて、もっとやりましょう<笑>。中は見えないもんね、うん。ちょっと少し切るか。切りますか。適当に切ってきます。はい。 あかんなな。い。わってててきるしすぎね。日が入結構雪のこの木肌の流れっていうのをつつみたいかな。 粘 り, はいはい、粘りからこう立ち上がるようう肌のの流れ、はい、これでこうちっととしうこここのスでいっ矢も作って植えます。ど う, ど う, どう しっくりこないようです。 黄色の鉢に花がどう入るから。<笑>普通でも黄色い花なら黄色鉢選ばなきゃいじないんですか。普通は。<笑> それも売り物ですか。こ<笑>れやらないけど、バッチをちょっとなと思って今。役？大事な三本の一個。おだかれちゃったんだよね。二割。二割はいいはずですよ。湯川さんバッチが三種類になったんですよね。<笑>先生もイラストあるからありますよね。先生も百万さんにイラストなんか書いてもらってましたよね。あの盆栽世界の漫画に出てましたよね。ああですか。先生もバッチ作れます。<笑> ヒヒママささんんののバッチ見ましたちょっと不快になっちょったなみたい な, な。ま まあ、もっと見せたかったっ、まあも。もっと薄いのでも入りそうですしね。蜂もっと薄くても。うん、動きが薄くてよかった。これは細かい。細かいの最後。細かいの最後。飾りです。自然に中水やっぱ入っていっちゃうからね。うん ししりりね、蜂やねや<笑><く><笑>なしっくりこねえな<笑>次だもう熟成つけて、はい、あまり。 しっくりきてないですね。蜂<笑><笑>がやっぱり大きかった。大きかった<笑>、うん。まあ初めてね、根っこ見たってことですから。<笑>これ、今年はね、培養。培養で、うん。で、培養して、また来年ね、根っこをしっかりしたらね、もっといい蜂入れます。そうですね。<笑>木はかなり古いからね、これね。あ, あとは家帰って挿し切で。<笑>あとは、じゃあ、すきっぱいつくとこう。はい。それはまたお祭りで、来年ね。うん、来<笑>年<れ>、ね。<笑>はい。来年は。 ちょっと今年は肥料ええてれ、うん、れば花咲くかかかどうでですすりますこれからいいいこけま終わとお日<笑>焼けを長年作ってたうちの1個。はい これは出したかなって。それ、ええ、それが一個枯れちゃったんですね。うん、ちょっとね枝 が, ここが枯れちゃったんで、うん、えっ、ー、とでも立て替えたんで針金で、はい、多分作っていけると思うんで、うん、まあこっち正面でも、はいはい、多分粘りは相当いいと思うんで、ちょっと見てから出だけます<笑><笑>、はい。これから見るんですね。これから見る。見るはい、はい。ちなみにここのたんここに乗ってる木たち、そうですが、ね、ひ間まさが売るものなんで、はい。いっぱい今回は。 そうですね出すみたいです、はい、動画で見た気持ちらほらあそうですねありますねあります、はい、売ろうと思って植え替えて今日ちょっとどうしようかなと思っちゃったやつもあります ね, ね<笑><笑>なかなか減らな い, いなかなか減らないと<笑>またたまに戻っちゃったっていうね戻っちゃったでも今年いっぱい出しますんででバッチがもらえるとバッチもはい、はい、もう一本、ね、もう一個もう一本じゃないもう一個 もうう個新バージョンが追加されたそうで す, ましたでたそうですはい あ,、はい、お楽しみにありがとうございます。あ